リンチェプリンス・サングシー・アユー・アカング2022夏からが行われたタップ。5人の中で最もオシャレな男を決めるというこの企画。2回目となる今回のテーマは夏の古着デートコーデで古着屋を舞台に男女カップルのコーディネート対決を実施した。前回王者の流瀬角は古着はあんまり着ないとのこと。誰着てんだ で想像すするるとととれなないんですよと潔平気な一面があるとか同じく平野仕用も古着を着ないそうで、僕もちょっと潔平気なところある、と言い、古着好きの神宮寺雄太や騎士雄太が、ちゃんと綺麗よ。いっぱい洗ってるから、とフォローしたが平野はそこがちょっと、心配、と不安な表情を浮かべていた。一方、古着が好きで家にある私服の9割は古着だという騎士。 そのため、前回の対決場所だったセラオウフリだったそうで、今回は地元で戦わせていただきます。と、ホームグラウンドの試合に自信を見せていた。実際に対決が始まると、古着が苦手な平野はセレクトで苦戦。自分の服装として、ベージュのポロシャツと淡いジーパンを選んだが、試着室の中で、裏。やばい計算ミス。と、絶叫。マジでやばい、これ。 お父さんじゃん、と焦っていた。さらに、女の子側のコーディメートにも苦しんでいた部屋。本当に女の子のファッションわかんないと嘆きコンサートしててもファンの子たちすっごい服を選んできてくれるんすけど、どうしても顔が見たくなっちゃって、服は二の次になってしまう、とファッションチェックは後回しになるとぼやいていた。 そんな平野が最終的に決めたテーマは、シックな大人古技校で、T シャツに黒のカーディガンを合わせ、ボトムには黒いデニムを履き、ベージュのハンチングを着用したコーディネートを披露した。一方、女性のコーディネートは、胸に赤いポイントが入ったポロシャツにデニム。 審査員を務めた若月千夏は、このカップルコーデを絶賛し、女性のスニーカーが平野の帽子とリンクした黄色のシューズであることや、平野の T シャツに入った赤い色と、彼女のポロシャツの赤いワンポイントがリンクしていると解説。上級者コーディメイトだと称えていた。また、長瀬も、付き合って4年くらいの安心感がある、とカップルの服装が似ていると評価。 平野のコーディネートは、この日の1位となっていた。この結果に視聴者からは、顔が見たくなっちゃって、で、完璧アイドルすぎる。名言残しつつ1位ってさすがすぎる平野くん、完全無敵だな、からという声が集まっていた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。